皆さんこんこにちは今日は新型のステップワゴンこちらの方はエアーのガソリン車になりますこちらの方の高速道路でのインプレッションを今日はいたします今日は、まあいにくの雨なんですけれども、まあ、雨だからこそ、まあ、よくわかるこの車の車音性能、まあ、その辺 その辺を見ていくのと、もちろん高速道路ですので、動力性能それから車の走安性、その辺を主に見ていきたいと思います。で、今、こちらの車、まだ ETC がセットアップされていませんので、一度止まります。 はい、それではスタートしたいいと思いますでまずはイーコンオンの状態で走っていきたいと思います今日は雨だったんですけれどもこの車実は車のダンパーがスパーダと EHEV もそうなんですけれども違いますでちなみにプレミアムラインと普通のスパーダ EHEV に関しては同じダンパーついているんですけれども こちらのエアーのガソリンに関してはまた別のダンパーになっていますなので少し足の味付けっていうのがまあ異なっているで実はこれ私今収録2回目なんですけれどもちょっとやっぱりダンパーの味付け違うんじゃないかなってちょっと思って確認してみたらやっぱりダンパーの味付けがやっぱ少し異なっているというところがありました、まあ、その辺も後ほどご紹介をしていこうと思います でまずこちらの車、まあ、雨の日の遮音性能ということになるんですけれども、まあ、主に EHEV、それからプレミアムラインとのまあ違いの観点で聞いていただけるとすごくよくわかるかなと思いますのでご紹介をしていくんですけれども、まあ、今、雨ということもあるのでまずこのフロントガラスから入ってくるこの雨この打たれる音これが結構まあ大きいかなというのがまあ正直あります。でそれに伴って、えー、この車の車 ロードノイズが EHEV とかプレミアムラインに比べると少し大きくなってるっていうのが正直ありますなのでこの雨が打たれてるこの音とこのロードノイズとかちょうど共鳴し合ってるというようなまあそういった感じがあるのでま正直心地がいいかって言われるとまあそんなことはないかなと結構車内高速道路でこうやって走らせている状況なんですけれども結構音が。 入っってててくるるなっていうのが印象ととして正直あるところですもう EHEV とはもう全くこの移動している空間っていうもの防音対策っていうのが全く違うんじゃないかっていうぐらい音がかなり大きくなってるかなっていう気がしますもう正直仙台とそんなに変わんないんじゃないかと、まあ、EHEV に比べるとやっぱり仙台でも EHEV の方がまあ音が静かなんですけれどもまあこれガソリンなんで。 まあ、正直、まあ、RT3 と比べても、まあ、そんなにこの車音対策というのはされていないんじゃないのかなというのが、まあ、正直、まずこの車乗って受けたところになりますでロードノイズ16インチの方がすごく17インチに比べて16インチの方がロードノイズがいいんじゃないかという話をしたんですけれどもこれ16インチ入ってますで16インチを履いていても結構、ロードノイズが気になるということなので。 結構防音対策という意味においては EHEV とはかなり、ね、違うんじゃないかなっていうのが、うんまあ、エアの車に関しては違うんじゃないかっていうのがすごく、ね、感じる次に今度はエンジンからの放射音、それから過信力、まあ、その辺が車のまあ移動しているその快適性にもつながってくるわけなんですけれども。 エンジンに関してのね、音、放射音に関しては、全然ね、うるさいなって僕は感じないです。ただ、EHEV に比べてしまうと、エンジンがやはりこう回ってるなっていうのは、結構やっぱり聞こえてきます。まあ、ガソリン車っていうこともあると思うので、やっぱこうエンジン主体の本だっていうことで考えると、まあ、エンジンのその音っていうのを、まあ、 EHV 並みにかき消さなかったっていうのもあるのかもしれないんですけれども、まあ、EHV に比べるとやっぱりこっちのガソリン車の方がまが音が結構入ってくるなっていう印象というのはまあ正直あるところかなと思いますただエンジン自体はこれ今回1 5リッターの VTEC ターボで RP3 の時から変わっていなくて何が変わっているかというと L15C ということで B から C に形式が変わってます。 C というと CRV だとかシビックにをイメージされる方も多いと思うんですけれども190馬力の245ニュートンだったと思うんですけど CRV に関してはそういうスペックをこのスペックを持っていてシビックに関してはマニュアルと CVT で少し差別化が図られているわけなんですけれども残念ながらそのエンジンはこのステッパー号に乗っているわけではなくてスペックは先代の RP3 と同じスペックになっています。 ただ、形式に関してだけは B から C に変わっているとで、一番大きく変わったところは、形式と、もう一つは圧縮比が変わっている、圧縮比は上がってるんじゃなくて、圧縮比下がってます、10.6 から 10.3 に今回、圧縮比が下がっているということになりますで、さらに燃費に関してはどうかと言いますと、まあ、ここも考え方の問題なんですけれども、これ、ガソリン車なんで、えー、1740キロ、スパーダに関しては1740キロです。 ちょっとエアに関してはちょっと調べてこなかったのでおそらく1710とかだったと思うんですけれどもスパーダに関しては1740の車で燃費性能が 15.4 になっていますで仙台がどうかというと仙台も1740のクールスピリットという車が1740だったんですけれどもそれも燃費性能としては 15.4 ということなので、まあ、同じというふうに思いきや実は もっと軽い車があるんですけれども1 7 1 0キロの車に関しては1ッ16ということですただ今回に関しては軽い車であっても、えー、15.4 ということですなわちこの車も燃費性能としては 15.4 になっています、はい、なのでエンジン自体は、まあ、ほ, ぼほぼほぼ変わらないと言っていいかなと思います今ちょっとコーナーリング区間なんですけれどもコーナーリングはねどうだろうな やっぱり EHEV のスパーだとかプレミアムラインと比べると少し違うような気がするなこれアジャイルハンドリングアシストが EHEV とかプレミアムラインにはついていたとついているんですけれどもこのエアーに関しては ちょっとうろ覚えなんですけれども、もしかしたらついてないんじゃないかなっていう感じがちょっとなんかします、なんか車をこう曲げてくれるっていう感じっていうのが、ちょっとこうあんまりない。車のそのそ 軽さみたいなもの自分がこう中心になって旋回してくれるようなそういった、あのーま、マイルドな乗り味みたいな俊敏な走りをしてくれるようなマイルドな乗り味みたいなものが少しね、あのー、こっちの方がねないですもう少しっていうかもうミニバンっぽくなってる完全に走りがで走りがねスポーティーかというとプレミアムラインとか EHEV はスポーティーな走りをしてたんですけど この車は、ね、エアに関してなんですけどエアの、あくまでもエアのガソリンに関してなんですけれども、走りが、ね、スポーティーかというと、実はそうではないですね、ちょっとやっぱりと違うところがすごくあるような気がします、まあ、そういったハンドリングの違いみたいなものも、やっぱ結構 EHEV と EHEV のスパータとかプレミアムラインに比べると、このエアっていうのがちょっとね、あるなって気がする、まあ、僕、全然変わんないんじゃないかなと思ったんですけど、見た目と、あとは装備の違いぐらいなのかなと思ったんですけど、実は。 走りも結構ね変わってるなっていうのがね正直なところです。えっ、ー、と今こういった今走行してて、えー、こういった路面のワンダリング現象みたいなものも結構ね感じます。風はねそんなに吹いてないです。雨はちょっと降ってますけども結構降ってますけれども風は吹いてないんですけどちょっとやっぱりこう車がね振れますね。その辺がある。16インチの EVT はそれはなかったんです。全然。 ターッとしてる感じでちょっとこうレーンチェンジしたときに、この車線の上って少しこう盛り上がってるんです、どうしても。で、走行車線はこう車がどんど ん, ど ん, どんこう走っていくもんだから、このアスファルト路面って潰されてっちゃうんです、そうするとここのところ山になるんですけど、こういったところで、ワンンダリング現象っていうのが結構出るんですよね、うん、やっぱりちょっと出ますね、この車も。出るんですけど、まあ、EHV も出たんです、出たんだけれども、でも、車としては走行性能とか、 直進性の安定性みたいなものはプレミアムラインよりも高くてロードノイズも結構抑えられてるなっていう印象が僕の中ではあったんですでさらに足もしっとりとしていて、まあ、55プレミアムラインのタイヤの55サイズからこちらの16インチは60なので、まあ、扁平っていうのもねそういった意 味, で意味においても衝撃がまあ吸収されてるっていうこともあって乗り味もマイルドだしかつロードノイズも 抑えられてるなって印象があったんですけれどもこちらのエアに関しては、うん、その辺が、ね、結構ね違うんですよね全く結構こうハンドルも取られるステアリング結構ワンダリング現象というのも起きるしロードノイズも結構大きめだしでかつ乗り味はどうかというと乗り味はこれ1740 で, でスパーダは1840ということで 100キロ軽くなってる車ではあるんですけれどもなんかそのせいなのかそのせいもあって結構車が ね, あのね落ち着かないっていうのがねちょっとありますでダンパー自体も実は冒頭でもお話しした通りでダンパーの形式も異なってますス パ, ースパータプレミアムラインとは違ったダンパーがこのエアーのダンパー もしかしかたらガソリンのダンパーかもしれないんですけれども、まあ、ついていると、まあ、いうこともあって少し、ね、味付けが、ね、異なっているというのが、まあ、正直、ね、あるところかなと思いますなので、まあ、ダンパーの味付けで、まあ、乗り心地という意味でいくと、まあ、そ, れそれなりにはしっとりした乗り味というのは、まあ、あるなというのはあるんですけれども、うん、やっぱり EHV のスパーダと比べてしまうと。 少しこうゴツゴツした印象っていうのはあるかもしれないですでプレミアムラインと比べるとやっぱりプレミアムラインの方が17インチでもやっぱりこのエアーよりはやっぱり乗り心地の方はプレミアムラインの方がいいかなっていう気がちょっと僕の中ではまあ正直するところですこっちは16インチになってまあやっぱり少しこうゴツゴツ感っていうものがあるのでダンパー自体がちょっと硬い印象っていうのがなんかあるかなって気がする まあ、もしかするとこれ8人乗りっていう車もあるしあの乗員数が多いっていうこともあったり荷物を積むっていうことを考えて少しこうダンパーっていうのが空車誌の状態だと硬くなってる味付けになってるのかもしれないんですけれどもちょっとそういったところがあのね目立つところですだからあまりこうドライビングしてドライビングに合わせたなんかセッティングになってるかというとちょっとそうじゃないのかなっていうのが、まあ、正直 あるところかなという気がちょっと僕の中では、えー、しているところだったりします、はい、で今ちょうど次に今度動力性能というところなんですけれども、まあ、動力性能に関してはエンジン自体は結構いいですでピックアップもねかなりね良くなってますで L15CB、まあ、から C に変わったということでただスペック自体は変わってないというお話はしたんですけれどもでも 結構ね、車の、ね、ピックアップっていうのはねかなり良くなってますまあ、その辺はすごくね感じるところです多分ミッションの制御はね少し CVT の制御が少し変わったのかもしれないんですけれどもかなりパッと踏んだ時にすぐにトルクが立ち上がってくれるまあ、そこはね健在ですだこうダウンサイジングエンジン の, この強みみたいなもので低いトルクバンドから最大トルクを発生してくれるっていうところはすごく車としては使いやすいですし、まあ、あのは僕も 2リッターの NA のエンジン、私、指導させていただいたんですけれども、全然、ノーボクのエンジンなんかよりも、こっちのエンジンの方がうが、ん、やっぱりね、よくできてるなって感じる、下からしっかりトルクが立ち上がってくれて、かなりトルクフルです、もうダウンサイジングで 200cc の排気量が違う、まあ、ターボなのでね、もちろんそういったところはあるかもしれないですけど、こっちの 1.5 の方が、結構車の、車のトルクの変動みたいなのもあって。 エンジンジもかなり、ね、趣味性の高い、ね、味付けになってるなのでまあエンジンさすがエンジンの本田って言えるような、まあ、エンジンになってますので結構ね走っててね楽しいところっていうのもあるかもしれないで2リッターのノアボクのエンジンはもうフラットなんです まあ、全然そのトルクの変動みたいなものもないし、急変するってこともないですし、二面性みたいなものもまあかなりね少ないっていうのもまあ正直なところなんですけれども、あ, ある意味、乗用車的なまあダイナミックオースエンジンで結構回るエンジンではあるんですけれども、ただッサージとちょっとね、面白くないっていうのもあったり、車自体もやっぱり重いので。 やっぱり車が伸びていかないっていうのもあったりするんですけど、こっちはどちらかというと、もうトルクト低速トルク、低中速トルクにとにかく 重, みを 重, 重きを置いたエンジンになってますので、やっぱりそういった意味では、瞬発力がしっかりとある、重い車なんだけども、もしっかりと瞬発力があるということなので、非常にエンジンとしては、ね、すごくい い, いい仕上がりになっているなっていうのを、まあ、改めて、ね、乗せていただいて、すごく感じるところですし、まあ、出力も、ね、結構、ね、十分だったりします。 でちょイー、e、コンオフにしましたけれどもイー、まあ e、コンオフにするとより一層こう軽く踏めばで、まあ、こんな感じです放射音的には、まあ、結構低周波乗っかってくるところっていうのは、まあ、ありますけど、まあ、e h d v に比べちゃうとやっぱりこうバルクヘッドから入ってくるエンジンからの放射音っていうのは、まあ、ガソリン車の方がまあ気になるというところはやっぱりあったりするかなというのはありますけれども ガソリン車に乗りたいっていう方にとっては逆にガソリン の, このエンジンの音っていうのをあまりフィルターをかけない方がまあいいっていう考え方もおそらくあるんだろうとは思いますので僕は全然この味付けでも十分かなという気がします特に低周波が乗っかってくる放射音が入ってくるっていうのはもちろんあるうなり音が入ってくるっていうのは あるんですけれども、でもそんなにまあ、嫌味がある。音ではないかな？とは私個人的にはまあ思うんですけれども、まあ、ここは結構ね。賛否両論分かれるところっていうのがあるかなという気がします。ま e h v は全然そんなことないんですけど、e h v はもうエンジンの音か興味がない人でも音が静かになったなっていうのはすごく感じると思うんですけど、このガソリンに関しては、うん、やっぱり。 そこ賛否両論分かれるところっていうのがあるかなっていうぐらいのレベルになっているので、まあ、結構やっぱりね EHEV と比較しちゃうとかなりね違うかなっていうのは、まあ、正直ねあるところかなっていうのは、まあ、私自身感じたりするところではあります、はい、でちょうど今燃費なんですけど実はこれ高速道路をこう往復してきたんですけども EHEV ですとでリッター大体15ぐらい走ります で高速道路、こちらのガソリンは結構高速道路の燃費がかなりいいはずなんですけれども、燃費性能としては今、リッター7です、まあ、雨だっていうのもあるんで、ちょっと転がり抵抗がね、あのドライの時よりもこうウェットの時のが、抵抗としては、まあ、路面のミューは下がるんですけど、抵抗としてはやっぱり高いっていうのもあるんで、どうしても燃費性能としては結構落ちてるなっていう感じがまあ正直あるところです。で JC08、で、RP3 のときが JC08 の燃費性能しか表示されてなかったんで、JC08 で話をすると、リッター 15.4 キロ走るんですけど、それに対しても半分以下ぐらいなんで、燃費性能としては正直ね、やっぱりガソリン車はそんなにまあ良くないなとまあいうのがあったりしますんで、今、ハイブリッドになりますと、補助金がね、結構。 入ってくるので、まあ、車のその価格の差っていうのが結構燃費性能も含めて考えた時にそんなに差ねなくなってるっていうのは正直なところあります。で、H ブに関してはまかなり燃費性能が高くなってますので、まあ、実用燃費でもリッター22キロぐらい、2,3 キロぐらいやっ走りますんで、まあ、そういったことを考えちゃうと、まあ、倍以上燃費性能がやっぱ高くなってるっていうのがまあ正直この。 ガソリンと e h v とで違うところだというのがありますまあそういったところも含めて考えると僕はむしろガソリンよりも e h v を買った方がいいんではないかなっていうのが正直感じたところになります、はい。ということで今回はこちらの新型ステップーゴンのエアーのガソリンこちらの高速道路でのインプレッションということで。